動画編集が毎月10から20万すごいっすね今回は、まあ、アブさんのコラボ企画っていうことで特別にもう全部教えちゃいます<笑>ありがとうございますえこんにちはブロードです今日はですねフリーランスのたい平くんに来ていただきました、えー、今日は動画編集の仕事の裏側だったりサイト制作プログラミングの話についてお話ししていこうと思いますよろしくお願いしますお願いします実際タイペイ君フリーランス どんなことしてますか僕が主にやってるのは3つあって、うん、で1つ目が動画編集でもう1つがウェブ制作でもう1つがブログですね、うん、今は基本この3つを軸に、まあ、フリーランスとして活動してる感じですどうですか やってみて僕はもともとこ の, あのいろいろ会社とかも経験した上で、はいはい、今の働き方に最終的になってるんですけど個人的にはこの働き方が一番合ってるなと思って今この働き方でやってます、うん、この働き方っていうのはフリーランスとして会社に勤めずに結構いろいろカフェだとか家で仕事することそうですね家が多いです家とかカフェとかですねで、まあ、海外 拠点にしつつ、いろんななとこ飛び回りながら仕事するみたいなスタイルが僕的には合ってますねさすがさすが<笑>国的にはどこが一番好きですか場所バンコクだとかセブンだとか、はいはい、あとはベトナムとかカンボジアとか、はい、いろいろ東南アジア結構人気なんですけど、はい、どこが得意とか僕はプノンペンが今のところ カ, ンボジアのカンボジアのプノンペンですね、はいはいはいはい、首都カンボジアの首都ですねなんでかって言ったらまあ23個理由があるんですけど えっと、まずご飯が美味しいおおご飯美味しい日本食があ日本食安いそうなんですよいい安くて美味しいコスパがよくて<笑>なんなら日本より安くぐらいで食べれるんですよええー、クオリティってどうですかクオリティもめちゃくちゃ高いですえ普通に僕日本にあっても行くかなぐらいのレベルの店が何軒か、うん、すごい値段的には日本だと大体ランチで東京だと800円と900円とかしてはいはいはいン、うん、ンペンだとの えー、ランチだと定食で 4.5 ドルとか、うんまあ、500円5ドルは切ります、ね、500円、うん、定食で500円かそうです、ね、海外で日本食食べるってすごいいいっすよねうん日本食が重要で、うん、そう僕の中で結構上の日本食の重要度海外住むにあたって日本食があるかないか美味しいかどうかっていうあのポイントが結構高めなんで、まあ、そういう人でも海外プロンペンなら結構住みやすいかなと思います 大事ですよね海外の日本食ってクオリティ低かったり、うん、日本食だけ異常に高かったり最近だとねフィリピンでも結構日本食のクオリティ上がりつつもコスパ安く食べれるようになってきてるそうですね今ちょうど2人でフィリピンのセブ島にいてこのねコラボをってるんですよね<笑>シェアハウス借りながら、ね、コンドミニアム借りながら、ね、1泊1500円で生活してフリーランス合宿をしてるっていう感じですでその一環で今日はね来てもらって、うん はい、で仕事の話をしていこうって感じですで次次なんですけれども月の収入と内訳、はい、どんな仕事をしていてどのくらい稼いでるのかもしよかったら言える範囲で今回は、まあ、アブさんのコラボ企画っていうことで<笑>特別にもう全部教えちゃいますありがとうございますえっとまあさっき言ったんですけどウェブ制作と動画編集とブログっていう感じなんですけどまあえっと 結構上下はあるんですけど大体のまあ目安として動画編集が毎月10から20万はいはい10から20万はいでこれが今の僕は結構大きいかなって感じですね動画編集って特に YouTube 案件だったりが多いので継続でもらえることが多くてで YouTube 毎日配信してますしねそうですねだからまあ安定もするのが動画編集でこれが10から20万 でウェブ制作がまあこれはまあ案件ベースなんですよね基本僕の場合はなんで一回でまあ、えー、安くて五万高くて三十万とか四十万っていうのがたまに来るかなっていうぐらいでえー、っとボブログが今は月十万 行くか行かないかぐらいをこうさまよってる感じですね。すごいですね。だから合計でいくと三十万でよくて四十万五十万行ったり。案件によって変わるですね。案件とか別に月に三十、ね、万ちょっと。そうですね。おお三十万ぐらいが多いですね、はいはい。月としては。ちなみに動画編集なんですけど、もう一本どれぐらいの金額が僕？えー、っとまあ y o u t u 僕は基本主に YouTube 編集を扱ってて、で YouTube 編集だと まあ安いのだと5000円で、うん、高いのだと1万5000円で幅結構ある感じですねやっぱり5000円の YouTube 編集だとちょっと簡単というかそうですねシンプルでやりやすくて、うん、1万5000円ぐらいになると少し込み入ったというかううテロップの入れる数が多かったり効果音の指定がとか画像の挿入をしてくださいねっていうような指示が多いみたいな、ね、そうですそうですとかまあ結構長くでお付き合いしてる方でちょっと。 ジョジョにジョジョにみたいな<笑>感じですね。YouTube の仕事ってどうやってもらえたりするんですか。えっと僕の場合は Twitter 経由、知人経由、はいはい、知人案件が多いですね。もともと Twitter で知り合いでとか、それともその人をフォローしててその人が YouTube をやりたいって言っててそこに募集していくのか、もしくはもうガンガン YouTube 取られてる方に。 DM 送って僕の場合はツイッター、Twitter、で応募インフルエンサーの方で一つは、はいはい、でその方が応募しててあじゃあやりたいですっていう提案文をこう DM とかで送ってでやったのが一つなるほどでもう一つはもともとつながってたウェブ制作会社さん からのつながりでちょっと動画編集を作りたい人がいるんだけどみたいなのでこう流してもらったのが一つでもう一つはもともと知り合いだった人が一つ、ねうんうん、なるほ ど, るほどじゃあもうねコミュニケーションというか人脈というかそうです、ね、やっぱりチャンスがあってそこに募集して応募してってことなんです ね, ですです ね, ですねサイト制作の仕事なんですけどどんな感じでやられてきて今は大体どういうふうに仕事がもらえたりできる ウェブ制作は実は僕は一番最初はフリーランスになった時は、はい、ウェブ制作から始めてて、はいはい、でその時は動画編集とか全くせずウェブ制作一本でやってたんですけど、うん、まあ最初独学して、はい、でそこからちょっとなんかスクールみたいな、はいはいはい、でそれはあのフリーランスのマインドだったりとかをいう、うん、学ぶ営業の仕方だったり、はいはい、モチベーションの保ち方しかだと か,、はい、だからプログラミングを学ぶっていうよりはそれを生かして、はい 営業、フリーランスいかにこれから戦っていくかみたいなところを学ぶスクールが、まあ、バンコクにありまして、はいはい、でそこに通いましてフリーランスにいざ な, りなったっていう感じですね、うん、なるほどあじゃあその前は普通に仕事してたり普通に、はい、あ学生だ学生ですその時はまだアメリカの学生でアメリカの学生でしたそうハイペイ君はアメリカで学生してたんですよ大学生しててでそこからマレーシアに 留学しようかなと思い辞めたんですね、うん、中退して中退したんですけどちょっとそこで半年間間があって次マレーシアの大学に行くんですそこでその、まあ、プログラミング勉強したりだとか、うん、あとそこのスクールに行ったりだとかして。うんうん やったらなんか意外とあフリーランスになれるんじゃねってなってなるほどなるほど思い切ってスクールでしっかり営業の仕方だったりだとかそれとスクールでしっかり営業の仕方だったりだとかそれと同時に自分でもプログラミングだったりウェブの制作のスキルをゲットして そ, うですでそこからあじゃあこれだったらいけるんじゃないかなと思って営業し始めてそんな感じですそしたらいけちゃったいけちゃったというじ<笑><笑>で一旦その後フリーランスの後ウェブ制作会社に えー、勤務フリーランスとして常駐みたいな感じでなるほど業務委託みたいな方そうですそうです業務委託で駐在してみたいな感じの時期もありましたサイト制作の駐在ってどういうふうにできるんですかえっと、業務委託として契約を結ぶってことじゃないですかそうですそうですそれなりにスキルを持ってないとダメだったりだとか会社さんに営業しないといけないとかはいはいはいどんなふうにやられたの そこは、えっと、僕それもまた知人つながりで紹介してもらったんですけどで、まあ、とはいえやっぱそこで実際に会った後にに、まあ「僕は何ができます何ができます」みたいなでまあ意外とやっぱりウェブ制作業界って今人手不足で全然入れ、はい、ますよねそうなんですよだからまあ過去のポートフォリオとかちょろっと見せただけで意外とすんなり入れちゃってああ過去の自分が作ったウェブサイトをメールで見せたりする メールでも見せたし、えーとはいはい、直接会った時にも見せましたなるほどでそれでそこからこういうことができますよっていうのを相手に見せて そ, うですあそれだったらお願いできそうかなっていうので依頼を受けるそうです一応社会経験も経験はしておいた方がいいかなと思って半年だけ入りました、うん、いいっすねでそこから サイト制作もしつつでで動画編集に入ったりとかそうですプログラミングとしてはシステムとかもやったりするんですかいや僕はそこまではやってなくてもう側見た目とかを作るだけで終わってるコーダーっていうんですけどサイト制作あコーダーってそういうことなんですねサイト制作する人のことをコーダーって言ったりするんですねそうなんかプロググラミング まあ、ちょっとまた込み入ったプログラムを組むシステムとかを組む感じじゃないですか、はいはいはい、けど僕はまあそこまで深いったことはせずあの例えば LP を作るだとかそういうまあ簡単な見た目の部分をやってるのをやってましたなるほどフロントエンドですねいやじゃあめちゃくちゃいい感じに思い描く通りのフ<笑>リーランス生活、まあ、そうですねやりたいことは割と実現させてきました ちなみにフリーランスになりたいなというかフリーランスに興味があるなと思い出したきっかけとかってありますえっとまあちょっと不純な不純なのかな動機にはなるんですけど<笑>僕そのさっきアメリカ留学してたって言ったじゃないですか、はいはい、でその当時あの彼女台湾人の彼女がいたんですけどでその子は日本に留学しててでまあ結果的に遠距離恋愛になってるんです<笑>はいはい台湾人だ、ね、そうなんですよ きついじゃないですインプットって、はいはい、<笑>それ嫌だなと思ってちょっとどうにかできんかなと思ってちょっとノマド的な、はいはい、どこにいても働けるみたいな場所を問わずみたいなのにちょっと興味出し始 め, 始めて勉強し始めた感じですなるほどですねその中でプログラミングだったりサイト制作コーディングだったり、はい、動画編集っていうのが出てきたって感じですかそうですそうですいや今増えましたよね増えましたね でもう大体動画編集だとかもう素材をもらって編集してとかうサイト制作であれば自分のパソコンでできちゃうんですごくね、働きやすくなったのかなって感じそうですね逆にじゃあ今やりたいこと今今後動画編集だとかってもうどうなるか分からないとかって話もあるじゃないですか、はいはい、今後やっていきたいこ と, とかってありますかえっと、僕が今後やっていきたいのは仕組み化ですねおー仕組家なんですかあの まあ、フリーランスって言ってもやっぱり今全部労働集約型全部僕が働いたのがそのままお金になってるみたいな、ね、動画編集を自分でして、はいはい、で例えばサイト制作を自分でしてその対価としてお金もらってるそうですそうですっていう感じで僕が働かないとお金が発生しないっていう状態なんで、はいまあ、それだとやっぱ例えば僕が病気した時だとか、うん、そういう時にもう収入一気になくなっちゃうんで働けなくなった時に、まあ、それじゃ不安だしし やっぱりもう働きまくらないといけないいいとけそれがやっぱり、まあ、あれなんでちょっと仕組み化して僕がそんなにまあ働かなくてもというかいう、うん、仕組みが発生する仕組みを<笑>それこそブログだったりとか、まあ、完全にもちろん働かないのは無理ですけど、まあ、少ない労力でなるべく回るような仕組みとかを作っていきたいなと思っていて。で今もも動画編集とかも 僕自身だけでやるんじゃなくて外注して他の方に頼んでとかいう仕組みを作ってるところですいいですねいいですね外注するってことですよ ね, すねフリーランスの、ね、トップに立って逆にフリーランスの人に仕事をお願いする立場になるそうで す, うです仕組み化ですねそんな感じですすごいいいですねじゃあ実際あの今結構僕のチャンネル見てくださってる方ってフリーランスになりたいなとか興味ある人が多いんですよななんでそのフリーランスににりたい人に向けて 今後あのフリーランスになるにあたってどんな仕事がおすすめかとか再現するんだったらどれやったらいいよっていう話と か, か、まあ、最終目標というかどこに重きを置くかにもよるんですけど、はい、例えばうんそうですね月1万円稼ぐとか月1万円稼ぐんだったらもう動画編集が僕は一番最短距離で短い期間でできるかなと思ってます、はいはい、っていうのも 動画編集は最初の機材が買うのにお金がかかるんですねああはいはいはいはい高いですよね。パソコン買ったりはいはいはいはいはいはうはいはいはいはいかいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいるんでいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはですよね。いはいはいはいはいいはいはいはいはいは 資本がないというか、パソコンもない人がいらっしゃったり、パソコンを持ってたとしてもスペックが足りない人もい、そうそうそうそう。だから一定のお金のハードルがいるんですよね。ね最初の初期投資が。そうなんですよ。ただその代わりそれさえ超えれれば、うん、1万稼ぐのは割と簡単で。なるほどなるほどなるほど。なんでかって言うと今やっぱり YouTube とか 5G が来るとか、はいはい、そういうのの影響で YouTube がめっちゃ伸びてて、うん、で。 じゃあ僕もどうあー YouTube に参入するぞっていうインフルエンサーの方だったり、うんまあ、お金持ちの方が増えましたねそう増えてて YouTuber になりたい人が増えて YouTuber になりたい人が増えて編集できる人も一定数増えてるんだけどよりやっぱり数が必要になってそうですそうです結構ね案件転がってますよねそうなんですよだから動画編集としても特に YouTubeYouTube YouTube が簡単です ね, ね最初は大体どれぐらいの1本5000円ぐらいからスタート そうですね最初は5000円スタートとかまあ悪いともっと1000円とか2000円とかになっちゃうんですけど、うんうん、そこはなるべく選ばず5000円スタートぐらいからで始めれるんでまあ1万円稼ぐんだったら二本やっちゃえば、うんうん、2本副業レベルでも全然二本だといけると思うん で, で,、ね、で, なんで実際やっぱ動画編集したいなと思う人だからスキルがとかうんこれ何やっていいんだろうって迷う人が多いと思うんですよ。そ、はい、そういうういいい時どんなサイト見たらいいですかそれはもう アドビシンというサイトがおすすめのサイトがあるんですけども<笑><笑>タイペイんが作ってるね動画編集の特化したどういうふうにテロップ入れたらいいかとかどういうふうに編集したらいいですよかっこいい動画こういうふうに作るんですよっていうようなサイトが専門サイトがあるんねそうでねよかったら概要欄に貼っておくんであのチェックし て, みてください<笑>プラスタイペイんの Twitter とえ YouTube も今後やるます なんでよかったらたい平君ツイッターをフォローしていただいてアドビシンのサイトも貼っておくんで見ていただければなと思います後半はよりお金に特化した生活の部分を聞いていこうと思いますというわけで後半に行きまーす